ここまででいいようんみんなの生活が元通りになって私、嬉しいな今度来る時は兄さんも一緒だといいなその願いを叶えるために今やるべきことをはっきりさせなきゃ今わかってるのは兄さんは時空乱気流に巻き込まれて行方不明になってもう長い時間が経っている その場所がどこかわからないけど、立ち止まってる場合じゃないってことは確かね。自分の手で兄さんを取り戻すために旅に出たい。もちろんそれだけじゃない。旅をしながら世界を知って、私が許しの天使として生まれ変わった、本当の意味を見つけたいの。ただ、ベラに向かうタイミングがいつになるかはわからないけど。 小さい頃兄さんに連れられてここでよく星を見てたのいろいろありがとうあなたと一緒にいるととても勇気が湧いてくるの。 旅はまだ続くわこれからもよろしくね ベラ地区確かに最近久しぶりにこの区域からの信号を観測したベラであれこのアーシャ大陸であれ今のところは時空乱気流に押し流されて漂う木の葉のようなものだ厳密に言えば2枚の木の葉を行き来できる日がいつ訪れるのか我々に決めることはできない現在アガードではこの波の動向に注目している 君たちに先見部隊として調査に向かう意思があるのなら速やかに告知と召集を行おう技術面での心配はいらない連絡用アンカーを構築してしまえばいつでも転送ゲートから転送できるだがピクニックでも観光でもないってことは肝に銘じておいてくれ2回目のタイムリバースから数十年離散したエリアの発展と現状は一切明らかになっていない そのうちの一つと再会できることは実に喜ばしいが過去に例がない任務になるだろううん大丈夫よろしい君たちの成果に期待している。